しいなリラックスリラックス緊張してんじゃないの、はい、これ来た動きはするけどはい MGP <笑>のオうちょです、えー、今回はジャイロ効果をね体験できる工作の手順を説明していこうと思いますで、まあ、こ, っちこちらにものは用意してあるので早速 えー、作っていいと思いますまず CD の上に十円玉をね真ん中に置いて、えー、テープで固定すると、はい、でそしたらえっ、ー、と両面テープですねをこのテープの上にさらに重ねて貼って剥がすと、はい、あとは ハンドスピナーを真ん中にちょっと押し付けてしっかり貼ったら完成です。コツとしてこうでしょう。あいった？でもな ん, なんか微妙じゃない？もでもいいギリまだいってる？先のスピナーでやったんですけど、もうちょっとね高級というかグレードの高いハンドスピナーを使うともうちょっと安定するんでそれをお見せしたいと思います。 もちろん回ってないとっていうふうに倒れるから不思議だねっていうのがジャイロの効果を体験できる工作です。はい